みなさんこんにちは井上雅宏ですハイト今日は何題今日は仮面ライダー最終回でしたねそうねこれ撮ってる時は 最終回まだ終わってないからこれからなこれからの話<笑>ちょっと言わないでくださいよそこは<笑><笑>言わないでくださいよじゃないよねえ、はい、俺は結構もうあの本音しか言わないから<笑>嘘とかやんないからうんそれでいや最終回を迎えてうんどうでしたかざっくりとした質問すんな本当にまあど う, どうでしたかっていうかまあ俺もともとさほら4話しか出ないと思ってたから、はい、だから まあ、こういう形で、まあ、平成の最後に、まあ、平成仮面ライダー代表としてあの一緒に最終回まで出ることになるとは全然思わなかったけれども、まあ、こうして、まあ、できたことはとても嬉しかったし GO、うん、のみんな見てて、まあ、当時の自分を思い出したというかすごくなんか重なる部分があって、まあ、見ててとても面白かったなというのとあそう あれ出してないじゃんあれなんか俺先クランクアップしたときにさ、はい、なんか動画撮ってたよね撮りましたねねちょっと見てみようぜお花もらっちゃったピンクのピンクじゃないマゼンタなんか終わってみて10年前と比べてここは変化したなっていうのは個人的に何かあったあ、ね、スタッフさんたちもやっぱりあのう進化がすごい あの当時からのもう古き良き変わらないものもあるんだけれどもさら、はい、にこう段取りとして進化してたりと か, なんか手際が手際として進化してたりとか10年前これなかったのにこういうこともしてくれるようになったんだみたいな感じの進化と か, <笑>かすごいなと思って「だから仮面ライダー」10年の歴史はなかな か,、ね、な か, なかやっぱ変わるんだなと思って。うんまあでも ねまあ、僕はもうちょっと「仮面ライダー」の現場はもう多分来ることもないだろうしもう多分本当にこれが最後なのまな、あ、時代も変わって平成ライダーからまあ令和ライダーになるわけでもう僕はなんか平成ライダーのなんかちょっとね代表選手みたいな感じだったけどもでもまあもうなんか令和ライダーにまでなんか出るのもちょっとまあ違う感じするなっていうふうに思うし、まあ、俺としてもなんかこう最後この「ジオという作品でまあ 締めくくれてすごいまあよかったなっていう思いが、まあ、あるから な, なんか今日最後の変身したのになんかまあなんかスッとサッと終わったけど<笑>サッと終わったけどあ実は放送を見た時にあここ最後の変身だったなだったんだなって絶対思うだろうね思いやりだろね仮面ライダーファンの皆さん、えー、僕のまあ夢であった、えー「仮面ライダーエグゼイドにの無敵のやつに 『仮面ライダー』としてクロックアップ使いながら、まあ、インビジブルしながら、まあ、なんかイリュージョンとかしながらこう敵を倒すってことは、まあ、僕はちょっとできなかったんであのそれだけはちょっとすいませんでした<笑>、えー、まあこうやって角谷司としての役目は終わりましたけれども、まあ、またね、えーとまあ、役としての僕は責任はもう果たしたしもうストーリーとしては終わったんですけど、まあ、どこかで、ね、きっと角、まあ、谷司も旅を続けてると思うので。 あの多分もう見ることはないと思うんですけれどもまあ多分また通りすがった時にはまあ仲良くしてあげてください仲良くできないやつだと思うけどじゃあそんな感じで。ということでえっ、ー、とクランクアップの映像、まあ、自分でも今見てたんですけれどもそれほど昔のことじゃないし今俺が見返す必要あったかどうか分かんないんだけど、はい、まあでもまあちょっと懐かしい撮影の思い出がよみがえるスパンス 短な<笑>もうこれがさ例えば3年後ぐらいに見てたらさ、はい、そう思うけどさ今はあれだな、まあ、YouTube を通して銀河園チャンネルを通してまあ見ていただいてる、まあ、仮面ライダーファンの方々は多分初めてだったと思うので、まあ、僕はまあちょっとあれかもしれないんだけれどもまあでもあのまあクランクアップ後まあいつも通りでしたね、うん、それよりもねやと、はい、面白いのあるよ 逆 に, 逆に面白いのあるよあいいよ、ね、俺の携帯の中身を見る回みたいな感じになってんだ今な<笑>そうするそうしましょうオッケー。平成仮面ライダーをずっと陰ながら率いてくださっていたミスター仮面ライダー高岩誠司さん主役仮面ライダーを引退されるということで、まあ、この間 会いました会ってでまあ飲みの席だったんですけれども、まあ、厳密に言うと打ち上げだったんですけれどもまああの「ちょっとお前とりあえずこれは絶対に流しとけ」っていうふうに言われたからその動画流します「<笑>絶対だぞ責任持ってだぞ」っていうふうに言われたんで。 あその動画を流します。引退します。<笑>平成で終わります。皆さんありがとうございました。<笑>また総括ない未来でさらさら<笑>、えー。ってことであの高山先生さん。 引退されるということでいや、本当に今までありがとうございました、もう二度と仮面ライダーの現場に来ることはないと思うので、あの本当にもう引退セレモニーを個人的に開催したいぐらい、本当にお世話になった方なので、今度、感謝の意を込めて、何か贈呈したいなというふうに考えております。いや本当にこの度は高岩誠二さん 仮面ライダー引退、今までお疲れ様でした。しんみりしたよ。<笑>いや、まあ、しますよ。しんみりしたよ。いや、でもこれ、高岩さんに、はい、お前、責任持って、これは流せって言われたから、<笑>俺はその責任を果たしましたよ、高岩さん。見てるかどうかわかんないですけども、僕は果たしましたから。 ね、こういう方がいいでしょこういうなんかちょっとよくわかんないよくわかんないって言ってだけど<笑>面白い映像みたいなかなり今しんみりムードですけどしんみりしたよ終わり終わりの前にの前に、はい、の前にだ う, んだも し, ん し, んうしんみりし終わた後で申し訳ないんですけど、うん、アブスメタルの話をしてもいいですか うん、いいよダメですかいいよ戸谷さん出演決定しましたねあれそれ情報出したんだ出しましたあ出すんだすこれ何このこのチャンネル公開とはの時がそれは出てるってこともうそれは出てるはずですあそうなんだ何かの因縁なのでしょうか別<笑><笑><笑><笑><笑>にね the end じゃないからいいんだよ俺の中で 別に「ディエンドじゃないからいいんだけど、はい「ディエンドじゃないから全然共演大歓迎だし、は い, いや全然「ディエンドと彼は違うからでも何だろうなこの気持ちなこの気持ちななんか複雑な気持ちなんですねまあっていうかねまあ彼とまあ9月5日か あのディエンドの戸谷公人って言いそうになるなやっぱな俳優の戸谷君とさんと、えー、共演させていただくことになりました本当に共演はすごく久々じゃないので<笑><笑><笑>えっとはいすごく久々じゃないのでうん 一番久々じゃなないのでんて反応したらいいかはちょっと分かんないんだけれどもまあでもあのかなりスペシャルな感じの公演にもなっていて本当に、まあ、9月5日は楽しみにしていただけたら嬉しいなというふうに思ってますかなりなんというか、まあ、いろんな意味でいろんな意味でねいろんな意味で。 やばい公演だなというふうにやっぱ思ってるのであそれありみたいなことをこうやるのでまあなんというかこうまあ多分多分笑うと思うんで笑うっていうかまあいろんな意味でね別になんか爆笑とか言う笑うじゃなくてね、まあ、いろんな意味のあれがあると思うんで。 まあ、見に来ていただけたら嬉しいなと<笑>あのセリフなんだよ<笑>俺さ、はい、今回演出なの、はい、でもあれは無茶振ぶりだよ俺が無茶振ぶりする方なんだよ演出だからなんで俺が無茶振ぶりされなきゃいけないんだよおかしいだろあれは 自自分で自分でに<笑> あ, あそれ で, でしかもなんか俺自分でいろいろ決めなきゃいけないじゃんどんな気持ちで俺演出しなきゃいけないんだよおかしいだろう<笑>まあまあいいけどもまあこれはもうちょっといろんな意味でやばいもういろんな陰謀が本当に悪の陰謀が渦めいておりますのでええまあ後ほど公演が終わってから その陰謀について少しねどっかで話す機会があればいいなというふうに思ってるので、まあ、とりあえず<笑>えと9月5日に「まああの o n e m e t の公演にあの戸谷公とさんが、えー、出ていただくということで皆さん、えー、興味のある方はハッピーに来ていただけたら嬉しいなというふうに思ってます OK? <笑>はい満足ですあ OK 満足 OK、まあ、じゃあえっ、ー、とね最後に 宣伝 V でも見てもらおうかな宣伝 V どうぞこっちか ここが先頭はモーディー学園か。